平成29年3月4日、阿蘇市一帯で復興支援イベント、阿蘇は元気梅が開催されました。これは、阿蘇市一宮町宮寺にある温泉スポーツ施設、アゼリア21が、熊本地震で被災した阿蘇をスポーツの力で元気にしたいと企画したもので、オリンピックメダリストなどを講師に招き、様々な教室が開かれました。 阿蘇市一宮町宮地の一宮運動公園では元メジャーリーガーで福島ホープスの選手兼監督を務める岩村明憲さんが野球教室を行いましたこちらは小中学生を対象に行われボールの握り方からキャッチボールなど基本の動きの指導があり子供たちは熱心に取り組んでいました阿蘇市内の巻の阿蘇体育館では アテネオリンピック男子体操団体操合金メダリストの中野大輔さんによる体操教室が行われ体操を通じて体を動かす楽しさを体験しましたまた質問タイムや記念撮影があり最後には中野さんの金メダルに触れる機会もあり実際にメダルを手にした子どもたちは目を輝かせていました他にもイベントでは 沖縄石垣島のエイサー団体鳥火じによるエイサーの実演や体験が阿蘇神社や阿蘇体育館前でありました観客はサージと呼ばれる布を頭に巻いてもらったりパーランクーという太鼓の叩き方を習ったりとそれぞれに楽しんでいました最後にエイサーの軽快な音楽に合わせて太鼓を叩いたり 沖縄の踊りカチャーシーをみんなで踊り盛り上がる中イベントは終了しました。